夢万華鏡その中に込めた思いは変化することをつい死に込みしがちですですがちょうどこの愛も平成から令和に変わります変化することそれはまるで万華鏡を除くように次々と色を変えワクワクするものであるに違いないそんな思いを込めた作品になりましたどうかその思いが皆様に届くよう踊り子たち一生懸命演舞しますどうかご声援のほどよろしくお願いいたします それでは、リグルヨサコイその後、まだ見ぬ明日は、夢、万華鏡。 「いざないましょう浜まゆうの丘へうそうそ」「いまもむかしのなつかし y o s may want me to smash 本当に温かい国声ありがとうございましたリグルよさこいでしたリグルの皆様どうもありがとうございました